スルーするわけにはいかないですね。どうも、政治いろいろの学部です。自分の目的を達成するためなら、嘘をつくことも厭わない。これは韓国人の特徴かと思っていましたが、残念ながら我が国にもいたようです。ちょっと前の記事ですが、 取り上げた方がいいと思いましたのでお付き合いください。ザクザクの記事を引用します。自民党の高市さなえ政調会長は2日の定例記者会見で小泉純一郎、菅直人両氏ら5人の首相経験者を猛烈に批判した。5人は先週東京電力福島第一原発事故の影響で 福島県内の子供たちに健康被害が生じたとする誤った内容の書簡を EU ・欧州連合に送っていた。岸田文雄首相や福島県の内堀正夫知事も反発しており、元首相の見識が問われそうだ。福島県の子供に見つかった甲状腺がんと原発事故を関連づけ、誤った情報が広がることは、いわれのない 差別偏見につなながりかねない誤った情報で風評が広がることは、福島県産の農林水産品の輸入規制の解除に向けた様々な方の血の滲むような努力を追放に期しかねない。高市氏は会見冒頭、厳しい口調でこう語った。小泉官僚氏と細川盛弘。 鳩山幸夫、村山富一の三氏は、原発事故で福島の多くの子供たちが工場洗顔に苦しみ、莫大な国府が消え去ったという連盟の書簡を EU の欧州委員会に送付した。同委員会が先月、原発が地球温暖化対策に資するグリーンな投資先と認定する方針を示したことに抗議したのだ。 福島県は事故当時に子供だった約38万人を対象に甲状腺検査を実施。ごく一部の人にがんが見つかったが、県の有識者委員会は、現時点でがんと事故による被爆の関連は認められないとの報告をまとめている。国連放射線影響科学委員会も昨年3月、放射線に関連した 将来的な健康影響が認められる可能性は低いとの報告書を公表した。高市氏以外にも、岸田首相は2日の衆院予算委員会で、元首相5人の書簡に不適切な表現があったとして、山口剛環境省が注意を求める文書を出したことを明らかにした。福島県の内堀知事も、科学的知見に基づき、 客観的な発信をお願いすると文書で5人に要請したという。とのことです。この5人の首相経験者の応募はさすがに許されることではなく、これには自民党内も高派派と派を問わず反発が広がっているようですね。この動きは自民党外にも波及しています。これもザクザクの記事を一部引用します。 日本維新の会が国会での避難決議に動き出した。小泉純一郎、菅直人両氏ら5人の首相経験者が東京電力福島第一原発事故の影響で福島県で多くの子供たちが甲状腺癌に苦しんでいるとの所簡を EU 欧州委員会に送った問題で維新は16日、風評の払拭に向けた情報発信を 政府に求める国会決議を行うよう自民、立憲民主両党に申し入れた。我が国の総理経験者5名が科学的知見に基づかない誤った情報を世界に流布するものであり、無責任な行動と断じざるを得ない。維新の遠藤隆国対委員長が提示した決議案にはこう記されていた。実は 自民党の高市早苗政調会長が10日、岸田文雄首相に対応を申し入れた文書と全く同じだ。とのことです。5人の総理経験者とは、小泉純一郎氏、菅直人氏、細川森弘氏、鳩山幸雄氏、村山富市氏です。小泉純一郎氏以外、いずれ劣らぬ左翼代表であり、 日本史上屈指と言っていい、無能最小の群れと言っていいでしょう。小泉純一郎氏は政界引退後、脱原発に目覚めたと述べています。コストが安い、安全だと騙されてしまったとも述べていますね。東日本大震災における原発事故がよほどショックだったと見えます。総理在任中の功績は賛否あると思います。 個人的には、経済政策では、竹中平蔵などという聖章と手を組み、非正規労働者を大量に生み出し、いたずらに竹中氏が代表を務めるパソナを儲けさせるなど、失勢も多かったものの、拉致問題に風穴を開けたのは間違いなく小泉氏ですし、功績も多かったのではと思いますね。それだけに、政界引退後の小泉氏の動きは残念でなりません。 確かに、脱原発というものは、これまで伝統的な左右のお箱と言ってもいいものではありましたが、元来、イデオロギーに左右されるべき主張ではないのかもしれません。しかしながら、かつて劇場型政治を主導し、いつの間にか国民を熱狂の渦に巻き込んだ手腕を持つ小泉氏にしてみれば、今回の手は握手以外何者でもありません。 一緒に組んだ仲間を見れば一目瞭然でしょう。き勘と呼ばれ、福島原発事故ではリーダーシップのなさや無能さをさらけ出した菅直人氏。日後の殿様の子孫であり、育ちの良さだけが売りだった細川森弘氏。阪神大震災時の初動の遅れを批判された村山富市氏。極めつけはルーピーと呼ばれ、タラストミーなどと、 総理在任中から盲言を垂れ流し続け、引退後はせっせと韓国詣でを行って、売国商売に精を出し続けている、史上類を見ないほどの無能とも言っていい、鳩山幸雄氏です。そして何より、EU が決定した原発推進に反対するためとはいえ、その根拠に科学的に証明されていないことを持ち出したことです。これは絶対に許されません。 決議案を出した日本維新の会幹部は、小泉氏が入っていようとも自民党は決議案を否定できないだろうと語っているとザクザクの記事では述べています。高市氏や岸田首相の言動を見ているとそうだろうなと思えますし、彼らに政治家としての教示があるのであれば決議案に反対などしてはいけない行為です。問題は立憲民主党ですね。 決議案の対象の一人、菅直人氏は、この五人の中で唯一の現役国会議員であると同時に、立憲民主党の最高顧問でもあります。立憲民主党がこのしがらみを振り切って、決議案に賛成できるかどうかが焦点といっても過言ではありません。今回の一件、嘘によっていたずらに日本を貶めただけでなく、 被災地の方々への言われのない差別、偏見を助長するという、元総理経験者が自国民を差別するという異常な事態と言ってもいいと思います。小泉氏が一体何を目的として左翼区四人衆と組んでこの書簡を送ったのかわかりませんが、仮に小泉氏に何らかの辛抱遠慮があったとしても、決して許されることではありません。 この決議案に対し自民党や立憲民主党がどう反応していくのか。たとえ過去の功労者であろうが、党の最高顧問であろうが、我が国を不当に貶めることは許さない。我が国の国民に対する不当な差別偏見を助長することは許さない。現職の国会議員の方々に政治家としての教示が一遍でも残っているのであれば、 この決議案を全会一致で通してもらいたいと思います。もしこの決議案が否定されれば、残念ながらその時は、日本の政治家は国を守るという政治家としての矜持を捨てたと断じざるを得ないでしょう。そうならないことを祈ってはいますが、今の国会の様子を見ると、残念すぎるほど残念ですが、そう断じる可能性の方が高いでしょうね。